こんにちは、アブです。今日はですね、英語ってどうやって独学すればいいのって話をしていこうかなと思います。皆さん、英語の勉強したいなとか、今年こそ、絶対に英語をマスターしてやるっていう風に、あのね、新年に誓ったりしてませんかでも、実際、今、蓋を開けて、半年経った、今、考えてみると、実際ね、英語全然勉強できてないなとか、英語勉強するって言ったんだけど、3日で、ね、3日坊主になっちゃったなっていう人って結構いませんか 僕もね、英語を勉強した当時ってすごくね、やる気だけはあったわけですよ。めっちゃ勉強してやろうと思ってやったんですけど、正直やったんだけど、全然ね、話せないなっていうことが結構ありました。今回は英語を独学するにあたって挫折するっていうところ で, で、実際どんな対策をすべきなのか、たった一つの対策方法って話をしていきます。 僕のチャンネルではこうした英語の勉強の方法だったりだとか、あとは海外と日本を行き来しながらフリーランスで仕事をする方法だとか、英語を使って勉強しながら英語を使って仕事をするっていう話もしてます。よかったら概要欄から飛んでいただいて、別の動画を見ていただいたりだとか、あとはチャンネル登録、応援登録をお願いします。今日はあの、たった一つの挫折しない英語独学方法っていう話なんですが、何だと思いますか もういろいろとね、いろんなところで、あの、英語の勉強方法とかっていうふうに言われてるんですけども、やっぱ精神論的な部分が多いと。僕も精神論的なところも言ったりするんですけども、じゃあ実際何が必要なのかっていうと、まあ、たった一つ何かっていうと、英語を使う機会を作ることです。やっぱり英語の勉強って話す機会がないとやる気にならないですよね。例えば単語帳を読んでますと。えー、1日100個覚えてます。ただ、これをいつ使うんだって思いません。 例えば、TOEIC を受けるんであれば、TOEIC の勉強、英語のテストを受けるにあたって、勉強するっていうのであれば、まだまだマシ、勉強する理由になるじゃないですか。ただ、実際、英語ってツールだよねっていう話になるわけですよね。英語ってやっぱりコミュニケーションのための、えー、道具、えー、使うツールであって、やっぱりコミュニケーションしないと意味ないというか、やる気にならないわけですよ。というわけで、英語を使う機会を作るっていうのがすごく便利になります。例えばですよ。 留学行きますとか、英会話スクール行きますとか、外国の資本の会社に勤めて、外国人しかいない環境で就職して英語を使うっていう手があるかなと思います。いやいや、ただ、そういった留学だとか、英会話スクールって1ヶ月で100万とか200万とかかかったりするのがあるじゃないかとか、留学ってね行くだけじゃなくて授業料とか高いですよね。 さらにコロナの影響で今留学ってもう全然できないじゃんっていうふうに思った方もいらっしゃると思います。ただ、今の時代ですよ。今の時代、英会話、英語を使う機会っていうのはもうオンラインでできる時代になりました。なんで、そういったオンラインでできる場所、英語を話せる場所を比較的簡単に誰でもできるように作るっていうところが今日のポイント、ミソになります。じゃどういうふうになるのかって話なんですが、4つ。 僕がおすすめしているのは大体4つですね。オンライン英会話を使うとか、国際交流パーティーに通う英会話カフェ行ったりだとか、アプリを使って外国人と友達になるってところです。これ、やっぱりね、何が言いたいかっていうと、やっぱり英語を使う機会、やっぱり英語喋りたいっていうふうに思ってやらないと、モチベーション上がらないんですよね。僕も英語勉強したての頃、すごく、なんていうんですかね、単語帳だけを読んだりだとか、文法書を読んだりってことをしてました。 でも、やっぱり使わないと全然面白くなくて。で、ある時ですよ。英語を勉強してる時に、街たーって歩いてたら、あの、近くに来た外国人の人に、英語で話しかけられたんですよ。多分韓国人だったかなと思うんですけども、あの、英語で話しかけられて、あ、来た来たついに、英語話す機会が来たぞと思って、英語話そうと思ったんですけども、これ、ディスウェイしか言えなかったんですよ。 いや、もう恥ずかしい。恥ずかしかったですね。もう英語勉強してた、したての頃だったんで、なんか喋りたいなと思ったんですけど、もうこ、この道しか言えなかったんですよね。えー、どっち行けばいいなっていうふうに聞かれたと思って答えたんですけど、それしか言えなかった。もうめちゃくちゃ悔しくて。そういった悔しいっていう機会を作るっていうのがポイントになって。で、その機会を得てから、もう絶対、も, もっと英語を話せるような勉強をしようっていうふうに思い始めて、いろいろと調べて、 英語上達完全マップっていうような英語の勉強方法を知ったりだとか、あとはオンライン英会話っていうような、もうテレビ電話を使って英語を勉強できるサービスがあるんだっていうのを知って使っていったっていうのが、えー、僕のスタートになります。というふうにそういうふうにいろいろと、えー、ツールを使って英会話をツールとして会話のツールとして勉強していくっていうのがいいのかなっていうところです。えー、今日の話なんですけど4つのパートに分けていっていきます。じゃあ実際にどういうふうに 英語を勉強するかって話なんですが、まず一つ目、えー、無料のオンライン英会話を使うことです。これどういうことかっていうと、オンライン英会話っていろいろあるじゃないですか。多分やられた方もいらっしゃると思うんですけども、えー、1ヶ月6000円、7000円で10回とか、えー、20回とかっていうふうに構図が決まってるんですよ。その前に、オンライン英会話っていうのは、えー、無料の、えー、お試し期間があります。お試し期間で大体2回ぐらい、えー、無料でお試しできる回数があるんですよね。そういった オンライン英会話を作っているサービスさんが無料で提供してくれているお試しサービスがあります。これを使い倒していくっていうところです。これ結構おすすめで僕もやったんですけどもいろんな会社を見ることによっていろいろと特徴があるわけですよ。24時間予約なしでできるオンライン英会話とかこれめっちゃおすすめなんですけど、24時間。だいたいオンライン英会話ってその前の日とかに何て言うんですかね、美容室の予約をする感覚で3時に 明日の3時に、夕方3時に、あの、〇〇先生の予約をして、勉強しますよっていう風に予約、事前予約が必須なんですが、24時間できるようなオンライン会話があったりだとか、これネイティブキャンプって言うんですけども、そういった会社があったりだとか、っていう風にもういろいろとね、あの、会社によって違うと。そういった違いを無料で体験して、実際にやってみるっていうのがすごくおすすめです。で、実際にやって、あ、これめっちゃいいな。僕で言うと24時間のネイティブキャンプ。 僕はすごい好きだったんでこれいいなと思って実際契約するっていうところまで行くと、えー、すごく英語を話す習慣英語を話す機会っていうのができてくるのでおすすめです一つ目は無料のオンライン英会話を使うことです次二つ目英会話カフェに行くことですこれ結構おすすめなんですがどういう風うに使うかっていうと僕も英会話カフェでほぼほぼ勉強しました、えー、僕が学生時代に英会話カフェっていうのがあったんですよね学校が主催している英会話カフェっていうのがあってまあちょっと特殊なパターンなんですけど、えー、社会人でも 大学生以外でもできる、えー、オンラインの英会話カフェっていうのがあります。最近、なんですかね、カフェ感覚で英会話を勉強できるような場所も増えてきてるんで、そういったところに行くとか。あとは、えー、カフェ、街にあるカフェとかバーで、えー、英語の先生がいて、そこのテーブルに3人ぐらいが座って、英語だけで会話をするっていうような場所があります。で、デメリットはちょっと英会話のレベルが低かったり、参加してる人たちのレベル感によって合わせないといけないところなんですよ。 なんで、オンライン英会話の場合は、マンツーマンで英語を話すことはできるんですけど、英会話カフェの場合は、グループでレベルを合わせて、その人が言うことに対して、共感しながら喋らないといけないんで、そこがちょっとデメリットはあるんですが、あるんですが、自分が話したいことを準備していって、持っていって、それを披露するようなこともできるので、英会話カフェはおすすめです。プラス、メリットを言うと、友達ができたりします。そこはすごいいいですね。二つ目は英会話カフェでした。 次、三つ目。三つ目なんですけども、国際交流パーティーに行くことです。これ、僕が大学生ぐらいの時にやってたんですけども、えー、外国人が集まるパーティーに行って、外国人と話すってことです。これが、実はあの、日本の男性ってあんまりパーティーとか行かなかったりするんですよ。英語の勉強してる人ってすごい真面目な方とか、よりキャリアアアップ、意識の高い方が多い印象があるんで、そういったところに行かない人も多いんですけども、結構おすすめです。えー、初対面の人に英語で会話をしていって、 で実際に、ね、その自尊心だとか、あとは何て言うんですかね、羞恥心だとかを捨てながら自分で解放していくっていうところは、えー、すごいおすすめですね、えー。ただ、あの、ちょっとね、英会話スクールとかと比べて、あの、遊び感覚になるので、国際交流パーティーは、まあ、もっとね、勉強したいなっていう人にはおすすめできないんですけども、ちょっとした英語を話す機会としての、何て言うんですかね、入り口として考えるっていうのはおすすめです。僕も えー、日本全国の、実は僕日本全国の国際交流パーティー回ってまして、えー、京都とか、えー、東京、大阪も、まあ、全然行きましたし、福岡だとか、広島だとかも全部行ってます。えー、行って、実際にどのパーティーがいいかっていうのを、あのー、調べてます。よかったら概要欄から飛んでいただいて、そこに UR URL が貼ったので、よかったら見てみてください。次最後、4つ目なんですけども、アプリを使って外国人の友達を作ることです。 え、これどういうことかっていうと、実は、あの、SNS の感覚でアプリを使いながら、えー、外国人と会話をするっていうことをやってました。これおすすめなんですけども、えー、例えば、あのー、マッチングアプリとかも、えー、僕も全然使ってましたし、あのー、ハロートークって言われてる言語交換アプリだとかも、めちゃくちゃ使ってました。そういった、えー、トーク系のアプリを使って、SNS みたいな感覚で、外国人と友達になって、英語を勉強することころです。これが、何がいいかっていうと、モチベーションが上がるんですよね。 やっぱり外国人とと実際に話したいとかあの、テキストで交換したいテキストで会話したいっていうふうに思ったりすることってありますよねそういったふうに何ですかねあの英会話をする英語を使う機会だと思って実践するっていうのは、えー、便利、えー、めちゃくちゃおすすめですで特にマッチングアプリなんか使っていくとすごい面白い友達ができたりだとか友達作りとか SNS 感覚で使うのが、えー、ポイントです で、実際、このマッチングアプリだとかっていうふうな話をすると、いやー、ちょっとなーっていうふうにためらう人もいらっしゃるんですよね。ただ、えー、皆さん、あの、Facebook の歴史とかってご存知ですかね。Facebook とかを見てみると、それが面白いのが、Facebook って元々マッチング系の機能があったんですよ。えー、皆さんが使っている Facebook も元々あの、そういった SNS 機能があって、えー、どういうふうな感じだったかっていうと、あのザッカーバーグが、マークザッカーバーグですね。 があのハーバーバド大学に学にに在中男子学生が女子学生の履修登録が見たいっていうあのな要望があったりだとかした時にあの俺が作ったらよって形で女子学生がどんな履修登録をしてるのか見える形にしたっていうのがコースマッチっていう風に言われてるサービスを作ったのが始まりなんですよ2003年ですね。2003年の9月っていう風に 本で読んだんですけども、コースマッチっていうようなアプリを作って、サービスを作って、でそこがフェイスマッシュっていうような次に当たって、次は、あの、二人の異性を、写真をこう並べるんですよね。で、写真を並べて、どっちが可愛いですか、どっちが人気ですかっていう風なのをトーナメント形式で選ばせるっていうサービスを作らせて、で、その後にザフェイスっていうような、あの、フェイスブックの前身になる、本名で登録させる写真付きの名簿っていうのを作ったんですよ。 こういうふうに Facebook もいろいろとマッチング機能を持った歴史があるので今使われているサービスもマッチングアプリのようなもんだよっていうところを踏まえて実際にやっぱり気になる異性とマッチさせながらいろいろとアプリを使って勉強していくっていうのはおすすめですよっていう話でしたで実際 Facebook も面白いですよねポークっていう挨拶機能が昔あったんですよこれどういうことかっていうと好きな異性に対してあのハローみたいな感じで挨拶ができる機能があったりだとか っていうふうに、まあ、いろいろ歴史を見てみると面白かったりするんで、そういうふうにアプリを使って、実際に使って、自分の英語を伸ばすっていうところにフォーカスしながら、いろいろと試すっていうのはおすすめです。今日は、英語を独学する、挫折するっていう人に対して、どんな勉強方法があるのかっていう話をしていきました。いかがだったでしょうかいろいろと紹介してきました。一つ目は英会話。オンライン英会話を使って勉強してみたりだとか、二つ目に英会話カフェっていうところに行ってみたりだとか、 3つ目が国際交流パーティーもいいですし4つ目にアプリを使って外国人の友達を作るというところもおすすめしてみましたでより詳しい情報は概要欄から飛んでいただいて概要欄に URL 貼ってるんでおすすめのアプリ何がいいよとかこれ使った方がいいよって話がしてるんでよかったら飛んでいただければなと思います今日は英語独学する時の挫折するポイントたった一つのポイント挫折するにあたってどんなことをしたらいいのか 英語を使う機会を作って、どんどんどんどん勉強していきましょうって話をしていきました。いかがだったでしょうかまた次の動画で英会話の話だとか、あとは海外の就職だとか、海外のね、仕事についてまとめたりしてるんで、よかったらたチャンネル登録もお願いします。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。